はい、えー、と皆さんどうもこんばんはです。じゃあ、えー、8時になりました。えー、改めまして司会の勝と言います、えー。世界初のマーケティングオートメーション、えー、ソフトウェアのオープンソースのマウティックの世界初のグローバルカンファレンスマウティック2020開催中です、えー。それではですね、次のセッションは 株式会社シアンスのウェブマーケティンググーブ開発課のリーダーの橋本さんです。よろしくお願いします。で、えーと、タイトルがですね、地方における B2B 企業へのマウティック導入のすすめ。橋本さん、マイクちゃんと通ってるかなはい、入ってますかね。 じゃあ、はい、すいません。じゃあ、もうあの早速セッション始めていただきたいと思いますので、橋本さん、じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、緊張してます。はい、えっと、では、えっと、地方におけるマウティック導入の勧め、えっと、始めさせていただきます。よろしくお願いします。いはいえっと、まず、自己紹介から、えっと、させていただきます。 私、橋本彩乃と申します。新潟で生まれ育って、大学までは音楽を専攻していて、IT は未経験です。地方の IT 企業の株式会社シアンスに新卒入社して、営業やディレクター業務を経験して、ウェブの面白さを学びました。 えっと、現在は、えっと、ワードプレスのカスタマイズによるウェブサイト制作を中心に、企画提案から運用サポートまで、えっと、幅広い業務を、えっと、担当しております。で、ね、えっと、カンファレンスや勉強会に興味を持ったのは3年前くらいです。えっと、職場から離れて技術を学んだり、切磋琢磨するのは楽しいなと思って、えっと、外に、えっと、外での活動も増やしてきました。 で、えっと、昨年から自分も発信する側になるって決めて、えっと、ライティングトークに一回挑戦しました。えっと、写真はその時の様子です。で、えっと、その後は、あの、<笑>新型コロナが登場してきて、オンラインイベントが急増して、えっと、オンラインになることによって参加できるイベントが増えて、嬉しい反面、あの、技術者と知り合う機会も減ってしまって、えっと、寂しい今日この頃です。<笑> ということで、本日このように30分もお話しするのはとっても初めてです。であのし資料も一生懸命作ったんですけど、えっと、20分くらいしかないです。<笑>早口になりがちなので、えっと、気をつけてお話ししたいと思います。でえっと、今回のセッションは地方におけるマウティック導入の進めということで、えっと、私の業務経験に基づいて、 私の地元新潟でマウティックを盛り上げるためにどうしたらよいか考えながら作りました。と作ってみたらエンジニア向けというよりはま利用者向けの内容になってしまったんですけれども、えっと、手柔らかにどうぞよろしくお願いします。はい。で、まず MA についてこのセッションを聞いている方にとっては常識かと思うんですけれども、改めてお話しさせてください。 えっと、マウティックは MA ツールと位置づけられていますが、そもそも MA マーケティングオートメーションとは何者でしょうか、えっと、マーケティングオートメーションツールは、えっと、マーケティングのプロセスを自動化、つまり顧客育成を自動化するツールです。購入までのモチベーションが整っていないのに営業活動を行ってしまうと、まあ、無反応どころかお客様を逃がすことにもなりかねません。 お客様のモチベーションを保ちつつ、次のステップへと誘導するような施策を自動化する、そのための機能が備わったマーケティングプラットフォームになります。で、MA の役割は、えっと、表の赤枠で囲った部分になります。なんでこのようなツールが必要になってきたかというと、えっと、従来の営業手法が通用しなくなってきたことが挙げられます。 今までは商品に関する情報が売り手側にしかなくて、商品を知るには絶対にまあ売り手側に提案をしてもらう必要がありました。しかし、インターネットが普及したことで、買い手側が自分の好きな時間に、好きな場所で、自力で情報を収集して、比較検討することができるようになりました。こうした環境の変化から、買い手側が求めるタイミングで、 えっと、情報を提供しながら、買い手が、買い手を育成して、ギガ熟した段階で商談化できるような仕組みっていうのが、えっと、必要になってきたというのが、えっと、登場した感じですね。で、えっと、日本でマーケティングオートメーション盛り上がってるかっていうと、ま、あの、2014年に日本に登場して以来、ま、各社が、先ほどのアクイアさんとかも、えっと、サービスを発表して、市場が拡大しています。で、あの、マーケ、 マーケティングオートメーションに限らず、えっと、SFA や CRM など、えっと、データ管理のシステム化や情報の統合など、情報の、えっと、デジタル化だけでなく、それらの運用が重視されるようになってきました。最近だとテレビ CM でもデジタルトランスフォーメーションという言葉を聞くほど浸透してきて、身近な問題として認識されるようになりました。つまり、えっと、情報社会の発展が進んでいると、 言えるかなと思いますで盛り上がってるのが結構まあ首都圏とかまあ人が集まってるところが多いかなと思っていて地方で盛り上がってるかというとまあここではまあ一例として新潟ピックアップするんですけどまだまだそういう盛り上がりはないかなと思ってますで周りに聞いてみると、まあ、1つ目にうまく回ってる業務ルーティンを変えたくない<笑> 二つ目に、か周りでそういう話を聞かないので、まあ競争心も煽られない。で、三つ目に、まあ、そんな感じなんで、知識がなくて、比較検討もしづらくて、えっと、上進のハードルが高い。で、最後に、デジタル化に関する予算が用意されない。で、まあ、前日の、まあね、三つ目までの理由から、やはり予算が通りにくいようです。でやっぱり分かりやすい脅威もないので、上調にもせず 説明しづらいっていう現状があるようです。で確かにツールによっては、あの、数千円からって書いてあっても、実際導入するとなると、まあ、オプションだったり、そのコンタクト数の重量課金があったりして、まあ、5万以上になっちゃうなっていうのもよくあって、まあ、導入に及びがしな組織には、えっと、料金形態もハードルが高い一因かなって思ったりしてます。なんで、つまり、えっと、 面倒でやりたくないっていうことに落ち着いちゃうことが多いのかなという印象です。で、その印象を払拭してくれるのが今回ご紹介するマウティックです。で、マウティックを改めてご紹介します。マウティックはオープンソースソフトウェアの一つで世界初のオープンソースのマーケティングオートメーションツールです。 オンプレミスとクラウドの2種類があって、私は基本オンプレミス版を利用しています。なので本日ご紹介する事例も全てオンプレミス版のものになってます。でオンプレミス版は基本的に無料で提供されていて、この運営もしているマウティックコミュニティによって運営されています。無料のツールですが、機能は有料のものに引けを取らない高機能だと思っていて、 えっと、画面に上がってるような、えっと、コンタクト管理や、キャンペーン管理、メールテンプレート機能や、えっと、フォームのサスク性や、えっと、ファイルのダウンロードか、えっと、機能など、えっと、これら多くある機能の、まほん、ほんの一部なんですけれども、マーケティングする上で、えっと、必要な機能が十二分に備わっているツールです。で、そのマウティックで盛り上げるためにはどうしたらいいかというと、 まず一つ目は、えっと、導入のハードルを下げる。流通させるには、やっぱりあの手に取りやすい製品の方がいいですよね。あの事前準備とか、検討はできるだけ排除して、必要最低限で手に取れるような感覚が必要かなと思っています。ここにも、えっと、金額面も含まれてます。で、二つ目は、えっと、多くを求めないスタンス。 えっと、最初にハードル上げすぎてしまったり、機能に手を出しすぎてしまうと、成果が出ないままやったつもりになってしまって、難しすぎるとか、効果が出ないツール認定される可能性があります。目標は小さくデジタルを導入するステップは大事に踏んでいく必要があると思います。で、最後に、あの、皆さんもやってますよと、現実的な事例の紹介。 やはりあの周りがやってる、うまくいっているって事実はかなり大事かなって思ってます。で、この3つを踏まえると、よいしょこのくらいならやれそう精神ですで。とても控えめな感じになってしまったんですけれども、えっと、ツールを磁場で広めていくためには、えっと、このスタンスが大事だと思っていて、マウティックにはそのポテンシャルがあるんじゃないかなと考えています。で、この3つの このくらいならやれそう精神でマウティックを導入するためにはもう一つ発想の転換が必要と思ってます。でえっと、次のスライド で, で発想の転換のためにマウティックについての私の考えをご説明します。一般的に、えっと、説明される紹介として一つ目、あのオープンソースのマーケティングオートメーションツールっていうのがあるんですけど、えっと 2つ目、えっと、マーケティングオートメーションを実現するために導入するのはちょっと間違いかなって思っています。えっと、企業とか組織が大体、まあ、導入するツールだと思うんですけど、えっと、そういう企業とか組織っていうのは目的の成功が最終目標としてあって、その手段としてマーケティングオートメーションという概念とか、それに類するルーツールを利用するっていうのがま正しい流れかなって思っています。 なので、えっ、ー、と、最後の項目、えっ、ー、と、組織の目的の成功に導くために利用するべきです。はい。で、あの、前のスライドでも述べた通り、マウティックを MA の実現ツールとして使うのは、えっ、ー、と、あ、一つ用意された正しい使い方だとは思うんですけれども、あの用途を限定して使うんじゃなくて、組織を成功に導く機能を備えたツールとして、えっ、ー、と、自由に使いたいなと、えー、使うべき。 なと考えていますいあ<笑>組織を成功に導くため に, 自分に使うべきだと思ってます。はいでえっと、こちらの表、えっと、先ほど紹介した MA の概念で説明される、えっと、顧客育成の表です。大体の前半がマウティックが役割を担うところで、その先に SFA や CRM があって、どんどん話が展開されるんですけど、 今回の私のセッションに限り、この概念は関係なしとしたいなと思いますで。導入ハードルを下げる多くを求めないっていう観点で、マウティックを MA ツールとしては、えっと、今回は紹介しないようにしたいなと思ってます。もっと組織の運営にフォーカスして、お客様の悩みを改善できたのが、マウティックの機能である。だから、マウティックは有料であるっていうご紹介をしたい。 したいです。<笑>はい。そんな、なんか無限の可能性を秘めたマウティックというツールが、まあ、無料で利用できるなんて、これは一度は導入しても損じゃないんじゃないかなっていうふうに、えっと、思っていただけたら嬉しいです。はい。すごいあの、前、前置きがすごく長くなっちゃったんですけど、これを踏まえて、えっと、 こんなことをマウティックで解決できるんだ。うちもこんな感じで取り組んでみようかなと思っていただけるような、えっと、導入事例をご4つご紹介しますし。はい。で、事例1つ目が、えっと、建設業のお客様です。まず、えっと、導入前の状態をご紹介します。資料請求時にフォームを通過して、えっと、個人情報を取得するシステムを保持しておりました。取得した顧客情報は、 担当者が、えっと、手動で Excel に管理して、都度営業に連絡する仕組みでした。既存のシステムやワークフローに不満があったっていうわけではなかったんですけれども、あのデジタルトランスフォーメーションには、えっと、関心があるということで、マウティックをご紹介しました。で下の図は、えっと、仕組みの図解です。左からウェブサイトで個人情報を入力する と,、えっと、担当者宛てにメールが送られて、その内容を Excel に書き起こして、 その内容に応じて営業に連絡するというような感じです。でそして導入後どんな感じになったかというと、えっと、既存システムをマウティックに差し替えて顧客データベースも再構築しましたで。提案資料はマウティックのアセット機能で管理してダウンロード数も集計しました。であとの ト, ラあのトラッキング機能もあるのでダウンロード前後のサイト回遊状況も取得してしました。 で言うと、えっと、ウェブサイトと担当者の間にマウティックが入ったような感じです。導入前は、えっと、ダウンロードした事実のみで、えっと、営業に割り振っていたそうなんですけれども、回遊状況なども合わせて共有することができるようになったことで、えっと、営業のへの引き渡しがスムーズになったそうです。あの、 本来であれば、えっと、営業の各人が直接マウティックを活用していくっていうのが理想なんだと思うんですけれども、その担当者がまず新しいツールを経験して、じっくりま、あの、組織、会社になじませていきたいということで、部分導入としました。今後は担当者が慣れてきたら、営業にも範囲を広げていって、えっと、もっと活用していくという方針だそうです。 で事例二つ目は、えっ、ー、と、情報サービス業です。えっ、ー、と、マウティック導入前の状態から、えっ、ー、と、またご説明します。えっ、ー、と、採用活動にて、えっ、ー、と、応募者の意欲や、えっ、ー、と、興味関心を図り損ねていて、えっ、ー、と、ミスマッチが続いていたそうです。リクルートサイトや自社サイトなど、えっ、ー、と、受付フォームやイベントの紙資料の申し込みなど、複数の応募経路の取りまとめに時間がかかっていました。 そのような状態から、えっと、人事担当者間の情報共有にも滞りが発生していたそうです、えっと。採用イベントのお手伝いをしたことから現状を知って、情報の統合するためのポータルが必要だなということで、えっと、マウティックをご紹介しました。で導入後は、えっと、マウティックに情報が蓄積されるように、えっと、業務フローを変更しました。えっと、どんなイベントでも行くようにします。 はい。あと、フォームの入力項目も見直して、接触時の内容も告しました。で、最後、えっと、トラッキング機能とスコアリング機能で、面接の受け答え以外でも入社意欲を確認可能にしました。図で説明すると、えっと、フォームやイベント、紙資料など、あらゆる情報が直接担当者に届いていたところを、えっと、マウティックを間に入れるような感じです。 全てのエントリーがまずマウティックを経由するということで内容をある程度統一することができました。また担当者間の共有っていうのはやめて全員がマウティックに直接アクセスするようにしたことで情報整理の時間が格段に改善できたそうです。上記の施策から、えっと、担当者ごとの印象のブレを是正して内定自体率も改善できて えっと、情報の統合に成功いたしました。で、えっと、実はこの事例はまず弊社の導入時になります。弊社の採用現場です。この採用現場の改善はマウティックの導入だけでなくて、実際にマーケティングの発想も活かして、現場のお手伝いをさせていただきました。以前、あの、その、ライトニングトークやったっていう時のスライドがこちら。 で、えっ、ー、と、公開されてますので、もし興味が来ましたらチェックしてみてください。資料には掲載してないんですけど、この年の内定承諾率は 100% にすることができました。はい。<笑>すいません、ドソックでした。えっ、ー、と、後半は企業以外の事例をご紹介します。えっ、ー、と、事例3つ目は、えっ、ー、と、保育園のお客様です。えっ、ー、と、保護者との密なやり取りが安心感とか満足感につながるということで、 保護者への連絡手段を検討しておりました。導入前の状況は、えっと、保護者への連絡手段は基本的にお便りとかの張り紙や配布がメイン。で、えっと、送り迎えの時間はやっぱり特に忙しくて、フォローが行き届かないことが、えっと、あったそうです。各種申請書の枚数が不足したりというと、と保護者が利用できないタイミングも発生していたそうです。上記のことから えっと、満足いただけるサービス提供方法に悩まれており、ウェブサイトリニューアルのお話をいただいたタイミングでマウティックをご紹介しました。はい。で、導入後は、えっと、次のような感じになります。えっと、セグメント機能とメールテンプレート機能を利用して、えっと、メルマガを連絡網として用意しました。 園内行事や持ち物の連絡だけでなく、自然災害などの、えー、と緊急事態の連絡にも、えー、と活用していただいております。保護者アンケートもフォーム機能を活用して集計時短、集計作業を時短化しました。図で 説,、えー、と説明します と,、えー、と、先生と保護者が直接やり取りしていたような感じのところに、間にマウティックが入るような感じです。お便りや申請書など、 の資料をウェブサイ、ウェブにアップロードして、保護者が必要なタイミングで指摘できるような感じになりました。また、えっと、メルマガの登録申請フォームも別途用意して、えっと、親だけでなくて家族、誰でも、えっと、登録できるようにして、各家庭の、あの、状況に合わせられるようにもしました。 最近ですと、あの、やっぱり新型コロナに関するお知らせもタイムリーに発信できるようになったっていうことで、えっと、提供できる安心感が増したそうです。でこの見直しで、えっと、情報提供の抜け漏れを防止することができました。えっと、最後、事例の4つ目は、えっと、シンクタンクのお客様です。導入前のお悩みからご紹介します。こちらは、えっと、ステークホルダーが多くて、 えっと、セミナーの参加者やお問い合わせの情報などのデータが分散さして管理されているような状態でした。また、利用中のメルマガシステムでは、購読者管理ができない状態で、えっと、情報発信する上でユーザーの興味関心を、えっと、把握する必要があるっていう懸念も、えっと、お持ちでした。えっと、図で補足しますと、えっと、左から、えっと、セミナーや、えっと、お問い合わせなどいろんな 情報が集まってくるのを都度それぞれのエクセルで管理していて、イベント単位とかのファイルはあるんですけど、各参加者の参加履歴の確認とかは、えっと、難しいような状態でしたで。メルマガによる情報発信についても、セミナーの参加者なのかとか、何に関心がある人なのかとか、誰に送信しているかが、えっと、一切わからない状態でした。 えっと、こちらは、えっと、ウェブサイト制作でお手伝いさせていただいたご縁からご相談いただいて、えっと、メルマガ機能の移転からユーザー管理まで一括管理できそうな、えっと、マウティックをご紹介しました。そして導入後、どんな感じになったかと言いますと、えっと、メルマガのリターンメールとか開封率もチェックできして、えっと、関心の高いユーザーを確認できるようになりました。マウティックの連携のメールフォームと組み合わせて、 と、ユーザーの関心コンテンツもデータ化しました。で、えっと、長期的な顧客リストの育成に着手できる体制を整えました。えっと、図で説明すると、えっと、あらゆる情報が、の行き先が担当者に集中していたところをマウティックに置き換えて、えっと、インプットされる情報やアウプトプットする情報も全てマウティックからマウティックにポ ー,、えっと、ポータルにすることで、 えっ、ー、と、広報活動の一元化を、えっ、ー、と、貢献することができました。で今後は、えっ、ー、と、ウェブサイトリニューアルにも、マウティックの、えっ、ー、と、データを活用するっていうことを検討していて、えっ、ー、と、今後は、えっ、ー、と、セグメントのフィルター機能を活用して、えっ、ー、と、もうちょっと、えっ、ー、と、なんですか、<笑>ユーザーを細分化して、えっ、ー、と、興味関心の高い方向けの情報発信を、えっ、ー、と、検討しているとのことです。 はい。事例紹介は以上です。<笑>いかがだったでしたでしょうか。えっと、次にマウティック導入の注意点をご紹介します。まず、やはりあの、オープンソースのソフトウェアですので、いいところもいっぱいあるんですけど、有料ツールと比較すると、やはり公式サポートは手薄になってしまうかなと思います。 ですので、あの、導入する際は、あの、信頼パできるパートナーと相談した上で導入とか運用をすることをお勧めします。と弊社も、えっと、ご紹介したような実績も多数ございますので、えっと、ぜひ興味を持たれた方がいましたらお声掛けください。また、えっと、マウティックは導入して終わりのツールではありません。運用して育てていくツールなので、マウティックを使って 何を実現、改善したいのかを明確にすることが、えっと、大事です。そして、えっと、過去のデータを取得することはできません。迷ったら導入くらい、えっと、1日でも早い導入をお勧めします。最後に、えっと、このセッションのまとめです。組織の成功のためにマウティックを使おう。 流行りの発想の導入とか、えっと、ツールの導入そのものが目的にならないようにしましょう。とマウティックの機能はきっと組織の発展に役立つものだと思います。ね、二つ目。えっと、マウティックは始めないと始まらない。<笑>マウティックは、えっと、運用して育てていくツールです。はい。マウティックの凄さは実際に手を動かしてみて、えっと、実感してみてください。はい。 で最後、えっと、とりあえず導入してみよう。はい、小さい問題から、えっと、手をつけてみてはいかがでしょうかで。慣れてきたら周りを巻き込んで、どんどん大きな流れを作っていきましょう。ということです。はい で, えっと、では、皆さん良いマウティックライフをお過ごしください。はいはい、以上、ご清聴ありがとうございました。はい、シアンスの橋本愛乃でした。 はいありがとうございましたえっと橋本さんありがとうございますいやあの素晴らしい初めてとは思えない30分のセッションありがとうございました<笑>はいはいえっとですねちょっとすいませんあの業えっとみなえっと見ていらっしゃる方に申し訳ないんですあのあ告知というかアナウンスなんですけれども、えー、質問する こうアハスライドに質問してくださいと言いつつ、ちょっと初めてのプラットフォーム、ビートリーなんですの操作方法がわからないこともあって、今、やっと追加しました、えーと。このビートリーのブラウザをリロードしていただくと、セッション1の質問に加えて、えー、と質問するっていうタブが現れますので、そこから、えー、と質問を加えれるようにしました。大変申し訳ございません。 えー、ですのでそちらをご覧くださいはいありがとうございますではすいません改めまして<笑>橋本さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、もうこれで緊張は解いて Q&A セッションよろしくお願いします<笑>よろしくお願いしますはい。ではですね8時30分から次は、はい、ジェネロ株式会社のマーケティング本部長秋山さんにおける国産ベンダー経験者のマウティック格闘機 として、えー、お送りさせていただきますじゃあそれまでちょっと休憩えっ、ー、と5分8時半スタートいたしますちょうどいい時間ありがとうございます橋本さんぴったしばっちりですじゃあ、えー、失礼一旦失礼します<笑>、うん